あ大好きポーズだ大好きラらも一緒にやるよファリルペ大好き<笑>何の時間<笑><笑><笑>はいえー、口の中からタイヤが<笑>まえてなまあまあまあまあまあまあま あ, まあ、まあ、私結構あの滞留してたからね<笑>うん味わってたもんね<笑>、はい、強いよ、うん、なんかほんとに見直したらムのことほんとにうん<笑>に、うん、イケメンだわ<笑>まあ私の中にはライトくんが住んでるからね ね、なん か, あ、はい、なんか気絶しちゃった気絶してた<笑><笑><笑><笑><笑><笑>もう配信終わったでしょ早かったの配信まだ終わってないです<笑>まだ終わってない よ, ま だ, ないよまだ終わってないよまだ終わってないよこっからねふわりルーペさ私風の噂で聞いたんだけどさあの収録に、うん、あの 本来の動画の収録をさ、一日つぶして割れ取ったってマジ<笑>そうなんだよ、こうね、うん、あのね、ふわりループは本当にスタッフ一丸となって、うん、取り上げた、もう最高傑作なんだよ<笑>あのね、こう、うん、あのね、面白いのが、うんうんうん、こうね、こうふわり、こうね、うんうんうん、コメント、うん うんうんうん、あね、あの、ふわりぃぬーぺのね、<笑>動画撮ってたらね、あの、ふわりがね、あの、うん、渡辺謙の真似をするじゃん。うん、細かすぎてやめなーいってやったら、ね、うん、<笑>あの、P がね、プロデューサーが<笑>、ちょっと、あの、もうちょっと違います。一回、あの、渡辺謙挟みましょうかっつって<笑>、<笑>渡辺謙の動画を、一回挟んで、ち、うん、ゃんと記憶したともう一回あるみたい。それを、繰り返して、繰り返して、できるよ、ね、そうあれがうね。ありがね、お芋。そう そう、お疲れも似てたでしょう。県のチョコ食べて、お寿司直し<笑>あ。ありがとう。県ありがとう。いや、ありがとう。<笑>聞いてるから、ゆみちゃん聞いてます、聞いてます。<笑> 渡, 渡辺県がね、すごかったって話ですね。<笑>いや違うよ。ふわりもすごいし、うんねうん、スタッフもすごいってこと。<笑>そうだね<笑>そうそう。そうだね。はい、<笑>よかったね。<笑>うん、はい。 ははい、はいい<笑>じゃあ次の企画やっていきましょう、はい、ああふわりにさ あ, あんなことをやらされたからさあ今度は私が持ってきた企画も あ, あふわりだけやりたくなかったね<笑>サルエッケン食べたくなかった<笑>、ね、あ、まあそうそうね何そうそうそう、うん、て言うんだっけこういうのさ人にさあそうやろうとする人を呪わば穴二つ知的だかんなわあっほんと<笑>にわかんないよ<笑><笑>地獄少女を見なさいはいね、はいはいはいはい<笑> はいえー、じゃあね次の私のコーナー行きましょういしいはいおとも投げ中してあじゃあライム渾身の投げ中する一緒にするえ一人ずつやろうよは い, い, いようんじゃあライムさんのあ私投げ中まで321、うん、ともー。 おー、そうきますかほう、ふわり選手はどう来ると<笑>後手、ふわり選手どう来るとどう来ると<笑>ちょっと三2 1っ、う、て、ん、言って三二一、はいうーんーま ああ。かわいく、ね、ほら。かわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわていかわいいかわいいありがとうありがとうありがとうイェーい練習かかサービスしていきやすい。あ、練習したのね。<笑>努力家。よしよしよし日頃の単で、<笑>日頃の単で。<笑><笑>そうだね。は<笑><笑>ーいえー、じゃあ、えー、あ、テロップ出てるけど。<笑>はい、今日は、維新電信ゲーム<笑>どんどんパフ 大丈 夫, だ大丈夫もうラブの気持ち伝わってくから<笑>まず説明させて説明させてね<笑>、うん、はいえー、と私とふわりの息がどれぐらい合ってるかっていうのを今日は試していこうと思います<咳>表情筋体がないよ<笑>はいお題に対して連想するお題に対して連想するものを答えて、えー、同じものが出たら成功例えば赤い食べ物といえば で、えー、お題が出たとしたら、うん、なので私はリンゴって答えて、うん、ふわりもリンゴって言えば正解あそれが正解あ一緒にあったら正解ってことそうそうそうそう、ねねねうん、そうなんでね成功そう成功だね、うん、成功ね、うん、そう、うん、全部で5問やるから、うん、3つぐらいまあ、半数は成功したいねうん、<笑>うん、あもうこんさあなんだかんだでさもうさ何ヶ月もさ一緒にやってきて一緒にではないけど<笑>結構仲良くやってきてるわけでしょ 嬉しい<笑>結構話しててもさ結構息が合うなーってことが多いからね、もう仲良しできんじゃないかなって思ってはいちなみにふわりはさ、うん、赤い食べ物って言ったら何を思い浮かべるあのね、ふわりはね、うん、赤い食べ物で、うん、マグロって思った、うん、ダメかも<笑><笑><笑>はーい第1期いってみましょう第1番、はい、ででんおでんの具といえば何だろうなー<笑>これさ1の目から結構難易度高いね。<笑> いっぱいある。あ、わかった、うん、じゃあ、うん、えっ、ー、とー、うん、これは、うん。どっちかに寄せてった方がいいよね。ああ、かもしれないね。うん、かもしれないね、うん。え、でも、でも、うん、え、じゃあ、じゃあ、私ふわり。ええー。<笑>ふわりの。わかるだろ、うん、ふわりと一緒にいるのか、ふわりの考えていることは。<笑>おでんは食べたことないよー。<笑>でも、でも、ふわりでしょ眠いふわりが食べそうなもの、眠いふわりが食べそうなもの、ハンバーグ。 <笑>ハンバーグってどういうこっちゃワンドラゴラ<笑>かわいい<笑>大根卵巾着あっみんなの好きなねおでんの具がねあるねあーあー、うん、好きなものあげてる<笑>、うん、好きなものあげてるね、うん、あーマグロねなるほどね、うんま、<笑>マグロマグロさっきのふわりの赤いやつだと思うよ<笑>師匠<笑><笑>はいえー、はいじゃあ54321は い, い, い よ, よし決めたよしいいよわ、OK、<笑>かったうんいくよ え、一緒すご い, すごい な, なんていっ た, なんて言った<笑> が言わないであろう具を言ったの、うん。<笑>え何だこれ。<笑>そうなの？そう。な, うなのにそこに、うんうん、えなんで持ち金着本当に持ってるの？なんかうん持ち金着可愛いじゃん。まあねおでんくんってさ持ち金着だもんね。さ、ね、えじゃあ ふ, ふわりガチで好きなやつは何？ガチはね、うん、ガ, ガチはね、うん、ガンモ。渋<笑>ガンモ渋。うん <笑>りちとうたいかけじくんありがと う, ありがとうすごいねほんと本当にすごいちょっと感動してる<笑><笑>ねっねっ<笑>、ね、こんちょしてじゃあどんどんいこうもう、はい、もういいよいいよいいよはい、はいえー、じゃあ第2問はい初デートの定番スポットといえばうーんデート行ったことないえっ行ってるじゃんライトくん あ, あそうだね、うん、私にはライトくんがいたわいや大丈夫大丈夫私にはライトくんがいたわ<笑> えどえー、定番 う, うん<笑>どうだろうな定番でしょ定 番, 定番うーんあのね私ねデートは行ったことないけどここに行くとモテるみたいなでなんかコラムみたいなのはめっちゃ読んでんのうーんあの恋愛コラムみたいなはめっちゃ読んでんのうーんあともふわり先輩僕とデートしてたって<咳>どうするいいよどこ行く武道館<笑>かっこいい<笑><笑> <笑>ジョジョ園、道場、映画館、うん、あーいろいろある ね,、ま、あるね<笑>目黒寄生虫館マニアックだなーそんなところがあるんですかあるある<笑>あの寄生虫が好きな友達と一回行ったことあるけどね、うん、まあ、好きな人はすごい好きだと思うけどえ嘘うんあ、でも私以外の誰と行ったのよ面倒、ね、くせえ女だ面倒<笑>くせえ女だよだ。て<笑>れラム面倒くせえだ<笑>ガチオタだからもう怖い怖い怖い。<笑> メ<笑>、ね、ヘラ感が強くない違うもん<笑>違うもん<笑>違う<も>ん<笑><笑>あーみんないっぱい言ってくれてるねうんそうだねうん、うん、でもあうんえ、じゃあ次は私に合わせてくれるえ ラムに合わすの う, ん、う私がデートで来たそうなとじゃあ行きましょうせの え<笑>なんて言った<笑>バーバーえー、だって ラ, ラムのさ動画見てたら、うん、バーでしょ、うん、だってえ ラ, ライトくんに連れてってもらったこ<笑>ところ行ってみあれはライトくんが連れてってくれたところで私の行きたいところではない<笑>、まあ、バー連れてってもらったら嬉しいけどさ、ね、ラ, イライムちゃんはショッピングって言いましたショッピングでしょなんかあのーさ映画館とかさあるけど<笑>スポットスポット<笑> ショッピングスポッピスポートだよララポートに行けばいいんだよ<笑>サンシャインシティに行けばいい<笑>んだよララポートねえから<笑>そうなの知らなかった<笑>あるか<笑>そうなんだよラムに寄せたのにーえーだっ て, ってだってだってええ、うん、ショッピングかバー、ね、ショッピング ね, ングねう ん, うんなんかね初回からお酒飲ませてこようとするとかねちょっとあれかなあらゆみちゃん的には<笑> ライトくんライトくんはいいの、えー、ーライトくん は, は, は、ライトくんはライトくはあの片思いの相手だからいいのー い, いの、えーいいの<笑>ライトくんマスルがる、ね、からねちょっとさ、バー高いでしょ高いから、うん、なんかあの初デートで行くのはちょっとこ勇気がいるっていうかうんでもわかるふわりもね、うん、初デートでねバーに連れてかれたらちょっとね、うん、疑う多少多少。は<笑> だ, だ, し, だ し, しかもなんかねだし、うん、はい <笑>はい<笑><笑><笑>じゃあねー、うん、じゃあつぎ、うんうん、はいほいあっごめんちょっとふわりとしゃべりすぎてもう15分前だわ終わりのい<笑>えー、<笑>じゃあもう1問だけやっても う, もうこれが私とふわりの集大成にしようぜオッケーみしんでんしん う, うはいじゃあドンどうぶつえで絶対見る動物といえば よしもう決まりもう決まりねこれはさお互いにさ好きなのを言よせ<笑>そんなゲームだったっけえもうもうあの最初は私がふわりに寄せてふわりはあたしに寄せてくれたでしょだから、うん、あの今度はほんとに私たちの思ってることが一緒かどうかああオッケーオッケーいようよいい よ, いいよはい決まったいいよ決まったいくよ俺はいつでもオッケー<笑>だじゃあって<笑> ライオンあー、はいなんい、ゴリラ<笑>なんでゴリラなんだよ<笑>ゴリラ強いじゃん<笑>百獣の王とかさ正直ゴリラの方が強いとは思うねあ、そう、うん、えどの辺がやっぱ握力と、うん、あも身体能力でまず、うん、だってさあの、うん、ライオンって二足歩行できないじゃんそうだね、うん、ゴリラ、四足歩行も二足歩行もできるから、うん<笑> <笑>もうその点で勝ってるよねはいはいえっ、ー、ゴ, ゴ, ゴリラはイケメンだからなゴリラは紳士だからえー、なんで何んみんなゴリラ派だよ、ね、ラみんなゴリラ派<笑><笑>ゴリラライオン強いからなうーんあー強さかー、うん、ライオンいいと思ったんだけどなーねえやっぱゴリラ時代はゴリラまあ、ねまあ、ね<笑><笑>はいはい 一番しか合わなかったね。まあ、ね。奇跡だったね。でもでもほらやっぱやっぱさ<笑>私が不安に合わせたからさこう思う力が強かったってことじゃん。え最初不安に合わせてないよね。<笑><笑>もうでもね本当に一番だよね、うんうん、すごいね良かった。本当にそうだよねそうだよね。構内、ね、に残る猿ルミアが去っていったもん。<笑>うん、もう猿ルミアの話やめようよ。思い出すでしょう。<笑><っ><笑> <笑>はいということでイジンです、うん、ごめんよ、猿宮<笑>き猿宮きかことで猿宮きも戻ってきたごめんもうはいということでイジン連心ゲームでしたパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ来てるけどね<笑>うん、はいうん、<笑><笑>じゃあちょっとコメント読んだりしようかはい、ね猫が好きだからライオンハーそう、猫ね、私犬も同じぐらい好きだけどね<笑>ね もちきゅうけもち…もちきゅうけもちきんちちきんい や, いいいや問題すごかった、うん、フワイも感動したこれは伝説に残るもちきんだった確かに、うん、<笑>そうかな<笑>そうだ<か>なぁ<笑>サルミヤキ、うん、リターンズ<笑>もうやめようううありがとうパチパチパチパチパチパチパチパチじゃあね、はい、シャスデリーと、はい、ちょっと読めないポロ…ポロラ ポロラゲ上 ポ, ポロのわかんないうんありがとうあのね、うん、努力の指をつけますはいつけますシャスデリの努力の指は ラ,、はい、ラムねキャミスバンしてはいするよーポロポロラゲポロラゲふわりバンバンバンもわ、まあ、し抜け<笑>息ぴったりか<笑><笑> キアミスあれだよロックマスター書いてくれた人だよ。あ本当ありがとう、うん、ロックバスターバンバ ン, バンふわりの常告ごと絶対ねバンしないの<笑><笑>バンしないの<笑><笑><笑> バ, ンバンしないのありがとうああ鳥打ち鳥打ち鳥打ちありがとう鳥大丈夫う、はい、ん鳥打ち鳥打ち猫耳カチューシャん違うメイドカチューシャん<笑>ありがとう あ, ありがとうえじゃあら、ねまあ、ラララのえ待って私が猫耳でいいのあそうだねふわり耳ついてるからえはい かわいいー。にゃんに ゃ, ん, <笑>に ゃ, にゃん。にゃんにゃん、ね、メイドカチューシャも来てるよ。にゃんにゃん。とりえちゃん、ありがとう。ふわりつけよ。とりえち。ふわりにつけるね。ば<笑>ぶ<ブ>ー。ば<笑>ぶ<ブ>ー。ば<笑>ぶ<ブ>ー。僕<笑><ブー>、<笑>赤ちゃん。歯がない。歯がない。で<笑>、ね、それ、なんなの。<笑>あの、ふわりが考える赤ちゃん。うん<笑> <笑>なんか元ネタがあるとかじゃないんだ。<笑>歯がないじゃん赤ちゃん。<笑>ああ、これだ。耳揺れんのめっちゃかわ い, い一緒に揺らそう。一緒に揺れたう。揺ら揺ら揺ら。ヘッドバンヘッドバンヘドバンヘドバンヘドバンヘドバン。わおにゃおにゃおにゃおにゃおにゃおにゃ。私の野生が解放される前に早く逃げるんだ。あ、剣からねえ剣から剣か ら, 剣から本気な耳が鳴って。<笑><笑><笑><笑>ちょっと待って<笑>貫通しちゃいもねね剣からね本気のな耳が叩いてよ。 じゃけんはねなんなん、あの。あ、私につけてくれたの。そう、ちょっとあの、お、抑えられないと思って。<笑>一回ちょっと本気で言いなさい。ありがとう。ケンけん、ケンありがとう。ありがとう。ありがとう。大丈夫。猫ムーブで疲れたから、くじを保し て, <笑>って。うみ<笑>ありがとう、みんな、ギャフトとかさと、コメントとか。 じゃあねじゃあスクショタイムだする し, よかしようかしようか背中はせかわ い, いよねっっ<笑>撮ってるこれは日本抜き手のポーズだよ、うんうん、<笑><笑>はいじゃあさライムさ、うん、ちょっと自分が可愛いいと思うポーズ撮ってくれるええ 無茶ゃ振りするじゃん。え、まあ、自分が可愛いと思うん<笑>か。うそうそうそうそう。おのれの可愛さ解放してみて。え、ちょどどうや。も、ま、待って待って待って。三、二、一、え, っえひっ<笑>あ。か可愛 い, い。のこのこ か, かわいい。本当に、うん。軸がブレブレ。えうん。わかるわかる。<笑>え<ひっ>。<笑>ね、うん。<笑><笑>じゃ あ, あまりも可愛いポーズしてよ。えー、えを考えてきた。え、かん。 自分だけ は,、ね、うう<笑>はい、はい、じゃあふわりちゃんの可愛いポーズまで321どうぞえっ何のポーズ<笑> こ, れ、あのー、ここからら先は立ち入らないいでくださいね<笑><これ><笑><笑>、えー <笑><笑>え何のポーズ？こんな ん, なんだぜなんかこうこうやってこうちょっと首をかしげてし上向きにこうすること、はい、上目遣いをすることによってこれ足もちゃんと片足してげてるんだけどうんかわいくない？<笑>ああ全身を見てちょっと傾けるこうこうかわいい<笑>いや体幹が体幹がブレブレだよライモん<笑><笑>ガリ先生にはかないませんよ来たいどこガリ先生には<笑>はい。 <笑>はい、じゃ あ, じゃあ私ら二人でじゃあさっきの可愛いポーズやろうか可愛 い, いポあーズふわりの二人のそれぞれのはいよじゃ<笑>みんな撮ってね全身ね、うんはい、3212ポーズ一緒だょかな2い可愛 い, い ね, ねどうしたの今日ふわり可愛いじゃん<笑>ライムちゃんはいつも可愛いけどまあね今日空手やんない配信だからちょっと可愛いさをしてこいこうと思って。<笑> <笑>そうだね、うん、そうだねふわりの底力を見せてやりました<笑>ああかわいいっていっぱい言ってもらってるよありがとうーありがとうーありがと う, がと う, がとう<笑>三人たちってかわいいよねだって<笑>三人たちじゃないちたここうです<笑>こう<笑><笑> す, ぐにすぐ<笑>やっちゃったやっちゃった今日かわいくやろうとしたのに、ね、もうあ<笑><笑>とけがとうありがとうー<笑>ありがとうー<笑><笑>じゃありが、えー、とうあえっとろそろねもうねいい時間なので。 いい時間なので、あの最後のコーナーにキャミスいっぱいチキンありがとう。やー<笑>うまりちゃん。<笑><笑> 買ってあげるから<笑>さっきビックリマンチョコのシールあげたでしょそう、ラムネビックリマンチョコね、食ってくれた<笑>そう、<笑>ご飯だ、いいなーって言って<笑>そう、私もご飯好きだけどあげた<笑>ありがとうま、<笑><笑>脱線するよ<笑><笑><笑><笑> そ, そう、だから最後のコーナーのね、ちょっとね、うん、準備をしますので、うん、えー、またまた皆さん、しばしの休憩を二三分ぐらい<笑>はい、えーね、ね あーね花火とか打ち上げる準備しといてね。グランドフィナーレだぞ、グランドフィナーレ。はい、じゃあ、一旦休憩。小休止。小休止。 おっきゃないわ。<音声> okay, <笑>どこ<笑> またね 頑張ったな。頑張ったねー。<笑><笑>みんな中央ダンスフルドをやってみろ。<笑>こうなるからな。<笑><笑>そうだねー。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとう。また来ますねー。またねー。またね。一緒にできたらいいね。また中央ダンスやるかー。<笑>もうやだ。中央ダンスとサルミアッキーはもういいです。<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>バイバイ。バイバイ。 いい夢見ろよ。いい夢見ろよ<笑>